朝チャンネルをご覧の皆様こんにちは。またチャンネルのまさです。そして初めまして。の方は初めまして。まさチャンネルと申します。今日はですね。ハンター株 ct120 レンタルしております。めっちゃかっこいいです。めっちゃかっこいいですが、私はクロス株主となっております。クロス株の方が好きです。 ちなみに現在乗っているのは GA60 の最新型を乗っておりますえー、今日はですね何のお話をするかというとですね CT125 ハンター株クロス株それから株類それからですね DAX が発売となりましたこれらですねすべて同じ機構のミッションをしておりますどういうミッションかというとですねロータリーミッションといいます普通のバイクはリターンミッションですねそしてですね 今日ロータリーミッションの乗り方、簡単に乗れる乗り方をですね皆様にお伝えするんですけども、対象者はですねバイクに乗られていた方、乗っている方になります。なので、増車するか、まあ、新しく買い替えるかというところで、下部の こののロータリーミッションを考えていらっしゃる方向けの動画となります初めてバイクを買います、初めて乗りますという方はですね概要欄にちょっと前、2年ぐらい前に撮ったですね株の取り扱い説明書っていうですね動画があるんですよ、そちらで詳しくやっておりますのでそちらを見てください、ちょっと古くてね僕の喋りもね今みたいに滑舌に喋っていないんですけれどもはいそちらを見ていただけると よくわかると思います。で今日はですね、バイク経験者向けの動画となります。まずですね、思い出してください。自分が乗られているバイク、リターミッションですね。一、二、三、四、五、六。でこれ以上上には行きません。そして五、四、三、二、一。これ以上下にはいけません。で。 1と2の間にニュートラルというのがですねリターンミッションと言いますねリターンするからですねリターンミッションと言います対してですねこのカブちゃんたちはロータリーなんですロータリーですイメージしていると逆シフトになるんですけども1は踏み込みですあそうかリターンミッションも、ね、踏み込みなんだけどカブは1 二、2、3、4、そして次はですねもう1回踏むとですねニュートラル入ります。そしてまた1、2、3、4、ニュートラル1、2、3、4ってなってるんですよ。で逆にですねシフトダウンした場合、例えば4に入ってます。 3, こっちね、3、2、1、ニュートラル、4、3、2、1、ニュートラル、4、3、2、1、ニュートラルっていうふうにですね、ギアがロータリーします。これをですね、ロータリーミッションというんですけれども、これね、僕もこの前、 カタログを見てああなるほどと思ったんですねこの前 DAX125 を乗った時にカタログをこう熟読した時にカタログにはミッション形式リターン式ってなってるんですよでそこにね米印が入ってます米印が入ってて米印を見ると停車時のみロータリー式ってなってますなので現在のカブちゃんたちは走行中はガチャガチャガチャガチャってやってもそこで止まっちゃいます で4速よりも上には行かないようになってます、走行中はね。なので、非常に扱いやすくはなっているので、そんな心配しなくていいと思います。多分これ見てる人、心配だと思うんですよね、ロータリーミッション、どんなんだべって言って、だけど、全然心配する必要はないです、ちょっとね、分かりやすくアップにしてやってみます。ではですね、シフトアップからいきます、こちら今、ニュートラルに入ってると思ってください。踏み込んで1 34そしてシフトダウンはこちらを踏みます321ニュートラルもう一回やります1 2 3 4、3、2、1、ニュートラルこれがですねロータリーミッションの使い方になりますクラッチっていうのが実はですね下部にもありますでそのクラッチっていうのはですねペタルをシフトアップもシフトダウンも踏んでいる時 下までガチャッと踏んでいるときは、こういう状態です。これがね、理解がなかなか、僕もなかなか難しかったんですけど、最初、踏んでいるときに、クラッチを握った状態ということはですよ、例えば、ブーンって走っていって、普通のバイクだと、ブーンって走っていって、キュッて握ると、アクセル 戻, 戻して、キュッて握ると、ブーンって握ると。 うんってなるじゃないですかでそこでパンってクラッチ離すと走行ちょっと危なくないですかこうウォーンってなるでしょうバックトルクが入ってくるじゃないですか実はね下部も同じ現象が起こります例えば3速とかで走っててムーンって走っててシフトアップしようと思ってこうガチャって踏みますねでその時にアクセル戻すじゃないですかガチャって踏むじゃないですかでその時に踏みっぱなしだと アクセル戻しっぱなしだとアイドリングになりますでそのままアクセルも開けずにカッてつなぐとウォーッてつながるんですだからまさしくペダルを踏むという行為とクラッチを握るという行為がですねイコールなんですよクラッチがないんじゃなくてねクラッチがあるんですこれがねカブのすごいところでなのでそれを利用してブリッピングシフトダウン ファンファンっていうシフトダウンもできますしそれから止まる前にですね例えば1速まで落としたらそのまま踏みっぱなしにしておいてそのまま惰性でですねクラッチを切った状態でちょっとスルスルスルスルと前に進むみたいなこともできますそこでです今見てらっしゃる方はバイク経験者バイクを乗ってた方乗ってる方ですですので 一発でこの機構が使いこなせるような技をですね僕が編み出しましたので今日はですね伝授しますしかしここからは有料ですチャンネル登録ボタン押してからかわいい女の子の動画ばかり見てないでおっさんの YouTube も登録しなきゃダメでしょなのでここから先はチャンネル登録をしていただかないと進むことができませんうーそ 某河川のですね土手の上なんですけど見てください彼岸花がねいやすごいねこの彼岸花ね誰か植えたわけじゃないと思うんだけどなすごいですねいやー今年お墓参り行ってないな行かなきゃねーなーんてことをですね思いながらですねロータリーミッションですね 簡単にマスターできるやり方をですね。皆様に教えたいと思います。2つのコンテンツをですね。用意しております。まずはですね。簡単に乗れますよ。というコンテンツが1つ。それからですね。うまく乗るためにというコンテンツが1つ合わせて2つのコンテンツになります。ではですね。まずはとりあえず。乗ってみましょう。 乗ってこうやったらとりあえずは簡単に乗れますよというやり方をですねまず皆様にお伝えしたいと思いますそれは何かというとですねエアークラッ チ, ラッチはいエアークラッチです要するに握ればいいんですよエアークラッチを なので、今、ニュートラルですエアークラッチを握りますそして、1に入れますで、スタートしますハンクラースタートしたら、クラッチを握ってアクセル戻して2、2つなぎますで、アクセル戻して、クラッチ握って3、3アクセル戻して、クラッチ握って4、4 これでトップギアになりましたじゃあシフトダウン、シフトダウン、速度が緩んできたら、まだクラッチ握ってないですよ、クラッチ握って、シフトダウン、ガチャッ、ガチャッ踏んでる間はつながりません、こんな感じ、エアークラッチです、これをですね小気味よくやっていけばいいわけですね。 でではですつ、ね、ないだ感じでやっていきたいと思いますニュートラルです握ります1入れますハンクラースタート今トップに入りました4速ですじゃシュートダウンします握ります握ります握ります もう分かっっちゃったでしょこれ普段乗られてる方は多分もう分かっちゃってると思うんですよねちょっと U ターンしますじゃあ回転を合わせたりブリッピングしたりそういったこともできますエアークラッチさえあれば行ってみましょう U ターンです1パンクラでスタート ブリッピングして い, きますよいつものように自分のバイクのようにやってくださいエアークラッチでせーのこういうことですこのイメージさえできてれば多分もう普通に乗れると思いますそして もう一つのコンテンツうまく乗るためにはどうしたらいいか実はね今のやり方でポンポンポンポンシフトアップできないんですねでなぜできないかっていうとですね下ブがですねワイドレシオだからなんですよ普通のバイクみたいにフ ォ, フォーンフォーンフォーンフォーンってやってるとめっちゃギクシャクしますではギクシャクしないためにはどうしたらよいのでしょうかそれはですね できるやつが踏んで待 て, んん待てとなっております要するにですね1から22から3ってシフトアップするときですね踏んだ状態っていうのはさっき言ったようにクラッチを握った状態です握った状態で少し待てっていうことなんですよ普通のバイクだと待っちゃうとうーんバオうーんバオうーんってなるじゃないですか だけどカブはそのくらい待たないとエンジン回転数も下がってこないしギアとギアがすごく広いのでつながりが良くないんですよやってみますできるやつは踏んで待つ分かりましたかできるやつは 踏んで待つもう一回やってみますさあ行きましょう出来るやつは踏んで待つ待つ待つ待つもちろん待ってる時はしっかり踏んでます踏んだままですしっかりこう待ちます 待ちます待ちますなのでゆっくりしかね実はねシフトできないんですねポンポンポンポンはできないというふうに思ってもらえればよろしいかなと思います今ですね原付キニシが非常に注目を浴びております特にですねカブカブはねもうねこのロータリーミッションのおかげでカブっていう乗り物なんですよもうバイクのビジネスタイプとかじゃないんですですので ミッションで例えばですね、モンキーとダックスで迷ったらぜひです、ね、ロータリーミッションに乗られたことない方は一度チャレンジしても良いのではないかなと思いますそれからですね、ハンターカブ、それからクロスカブ、レンタルでね、非常に出てます一度ね、乗ってみてください僕は最初に乗った時にうまく乗れなかったんですようまく乗れなくてあこれはうまく乗りたい、上手く乗れるようになりたいって思ってですね それでですね、い ろ, いろいろやっていった結果今みたいな方法にですね、たどり着いていますそして今はね、もう目つぶっ て, ても寝ててもですね、あのギアはもう問題なくできるようになったのでそしてですね、もうロータリーミッションの虜ですよしかもですね、AT 免許でも乗れるっていうね、素晴らしいじゃないですかなのでですね、ぜひロータリーミッションですね、一度ですね、経験していただいたらよろしいのではないかなと思います これがですね、皆様の参考になれば、とても幸いでございます。まさチャンネルはですね、この動画だけではございません。たくさんたくさん皆様のためになる動画アップしておりますので、この後にチャンネル紹介動画が流れます。あ、こいつ面白そうだなと思いましたら、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。あ、もうあれか。さっきの見るためにはチャンネル登録してんだ。 かわいい。女の子の動画ばかり見てないで、おっさんの YouTube も登録しなきゃダメでしょ。<笑>まさかしてなくないですよね。というわけで、まさチャンネル、これにて失礼いたします。さようなり。